クリスマスまで待たせないでいたずらに時が過ぎてゆく 「私たちの季節はもうすぐ」「クリスマスまで待たせないで」「町中が君に恋してる」 羽を閉じる」「二人きりのクリスマスイブ」「会うたびに距離は縮むようで」「少しずつここ 約束事よりも「今の気持ちを聞きたくて」あ「ああクリスマスまで待たせないで」